はい、辻栄介です。えー、本日も音声で、えー、お送りしていきたいと思います。えー、この YouTube でですね、あの、よく、えー、本当に全国からですね、えー、本当にどこ行っても治らない、えー、何をしていいのかわからない、腰痛で、本当に日常生活でやりたいことができない、 やりたいことがあるのに腰のことばっかりが頭にあって、えー、常にこう楽しくない、えー、気持ちが暗くなってしまうと、えー、本当にです、ね、この腰の痛みとか足のしびれっていうのは、まあ、こう病気とはまた違うので死ぬことはないですけども結局やはり日常生活でまあ痛みがずっとあり続けるっていうのはですね 本当にやりたいいことができない人生をこうですね腰の痛みさえなければっていうふうにこう思われてですねあの本当につらい日常生活を今でも送られている方が本当に多くいらっしゃるんですねでその中でもやはりこの僕の YouTube を見ていただいてえこのケアやったらよくなりましたとかあ本当にどういったことをやったらいいんですかとかですねいろいろご質問いただくんですねでその中でえとあなたにあったまあ自宅ケア方法 っていうのが、まあ必ずあると思うんです。で、ただ、それがですね、えー、なぜ。 えー、いろいろやってみても効果がないのかっていうのは、まあ、原因がはっきり分かっていないからなんですね。えー、前回の、まあ、この音声でもお伝えした通りにまず最初どういった治療をするのかとかどういった自宅ケアをするのかとかあそういったです、ね、あの治療方法自宅ケア方法の前に原因を見つける必要があるんですねじゃないと結局根本的にこう改善するっていうことがないのでずっと、えー、同じ。 ええー、状態が続いてしまうと。なので、まあそういった。 どこが原因なのかってはっきりこう分かって教えてくれる。それが実際整形外科とか病院ですねに行って骨って言われても実際そうじゃないケースも本当に多いので、じゃあそれはどこなのかという、歪みなのか筋肉の硬さから来てるのかとか、あまあそういったところですね、えー、をまあまず見つけていただきたい。えー、ただですね、やはりなかなかいい治療院が、まあ近所にないと。で、どこ行っていいのか、どこがいいのか分からないって本当多いと思うんですね。で、その中で、例えばこうテレビを見たりとか、 あー僕の YouTube を見たりとか整、まあまあ、骨院でこういった自宅営やってくださいねとかでその中 で, です、ね、本当に何をやって何を信じればいいのかわからないでこの前です、ねあのー、ぶら下がり、えー、鉄棒とか棒にぶら下がるのはどうですかとかです、ねえー、例えばこうテレビの体操でこういったのをやってたんですけどどうですかとか。 あ本当によく聞かれるんですねで、えー、僕がですねその患者さんに直接お伝えするときは、まあ、あのその方の症状が分かってますので、えー、それは、えー、何々さんには合ってないと思いますあ何々さんだとそれやっても大丈夫ですよと、えー、いうふうにお伝えできるんですがなかなかこの YouTube 上で、えー、っと話を聞いてもやはりはっきりですね痛みの原因側はやっぱり直接見てないで分からないらその場合に、ね、何をすればいいのかあーそれはですねあの もちろんなんですけどもやはりこうやった後に痛みがないものですねあのやった後に、まあ、軽くなるものとか少しでもなんか、えー、別に痛みが軽くなったとか可動域が増えたとか歩きやすくなったとかあ何でもいいんですけどもやった後に少しでも効果が出るもの、えー、やっちゃいけないことはですねそれを、えー、やった後に痛みが余計に悪化してしまうもしくはやってる時に腰の痛みが あいた痛くて無理くりやっている状態ですね、えー。テレビでですね、こういった体操がいいですよっていうのは、 やはりこうテレビっていうのは皆さん信う信憑性があってテレビが言うことだからみんな治ってるんだって思うかもしれないんですけどもそれは全国の番人に言ってるものであってあなたに言ってるものではないんですねなので実際にその体操で治りましたっていう声があったとしても実際にあなたに合ってるとは限らないっていうことなんです。なので僕がよくお伝えしているまあ大腰筋をしたりとかテニスボールで大臀筋、中電筋をしたりとか実際、あれもですね 人によっては悪化をさせる可能性があるんですね。で、それは全てにおいて言えることで、えー、実際問題、自宅ケアをするのであれば、いろいろ試してみるのはいいと思うんですね。これがいい、あれがいいっていろいろあると思うの で, で、どれがいいのかって言われると、結局そのやった時に一番こう可動域でも痛みでも楽になるもので。で、やっちゃいけないものは、テレビだろうが、僕の YouTube だろうがなんだろうがあ、痛みが伴うもの、もしくはやった後に余計 痛みが悪化してしてまうもの動きによってですね例えば腰の前屈が痛いのに腰の前屈でッストレッチ足裏をひ裏を伸ばすようなですねストレッチをやってみたりとか実際歩くのがいいよって言われて歩くのが痛いのに無理くり歩いたりとかそうなってくるとやはり痛みをずっと感じ続けないといけないただでさえ痛みで困っているのに余計に痛みを引き起こすようなことをやってしまうっていうのはそれは自宅ケアで治そうとしてる。 っってていいうののでではななく逆効果になっている可能性がありますので、えー、実際に今までテレビの体操とか筋トレもそうですね筋トレもそうストレッチもそう僕の YouTube の自宅ケアもそうなんですけども、えー、これがいいですよって言ってもテレビで。 えー、僕が言ってもテレビで言っても、えー、その後に、えー、痛みが引き起こすやっている時に余計に痛みが引き起こしてしまうのは注視してもらうでそうじゃなくて も,、えー、何, も何をやっても変わらないっていう方もいらっしゃると思うんですよね何をやっても変わらない、えー、何をやっても変わらないのであればあまずはトリガーポイント、えー、僕のお伝えしている、えー、筋肉の刺激っていうところからまず始めていただきたいなと思ってます僕は、えー、その時にまあ人によってはですねあのやったすぐに ボールやった後すぐ軽くなるっていう人はもちろん中にはたくさんいらっしゃるんですね、ただ効果がわからないっていう方もいらっしゃいます、えー、何をやってもわからない、そういった方はです、ね、分からなくても、まずトリガーポイント、えー、しっかり見つけてです、ね、そこを刺激するっていうことをやってみてください、えー、そうやってくると、徐々に徐々に毎日、日々、日々、日々ですね、えー、習慣として繰り返すことによって、初、えー、め、硬かった筋肉がだんだんだんだんとほぐれてくるんですね、えー、その結果、痛みがなくなるケースって、本当に多いので、えー、一番最初にやってほしいと、 と こ, とことはですね、臀部とお腹か、周りをまず緩めること、それによって、えー、筋肉が柔らかくなって腰への負荷が増える、ー、痛みが取れていく、可動域が上がっていく、歩きやすくなるっていう症 状, 状態になる可能性ってすごく高いので、えー、実際にやっていただきたいなと思います、えー、ちょっと話はなくなって、まとめます、えー、実際に、えー、僕の YouTube もテレビも人の話もですね、こういったものがいいよって言われても、あなたに合っているかは分からない。 合ってるかどうかっていうのは、そのやった、やってみた後に試してみた後に、あ, あ、これ楽だなと思えばそれはオッケーです。ただですね、やってる時に余計に痛みが増してしまったりとか、あ, あ、やってる途中ですね、やってる途中に痛みが余計に増悪するような あ, あ、ストレッチ、えー、筋トレ、体操、えー、とかは あ, あ、中止をしてください。で、何もや、何をやっても変わらない、何をやっても変わらないっていう方はですね、まずはトリガーポイント、えー、っていうところをまず、えー、しっかり 見つけてていいただいて、えー、刺激を与えるでそれは日々毎日繰り返していくことによって、えー、症状が改善している可能性っていうのはすごくありますので、えー、ぜひですね、えー、今回参考にしていただければと思います、えー、長くなりましたけども動画を動画じゃない音声をご覧いただき音声をご覧いただきじゃない音声を聞いていただきありがとうございました失礼します